ステップ3メジューメント測定測定 の, の目標としてはシステムか ら, から情報が読み出す。その読み出し が, がと、量子のデータから古典のデータになるんですけれども、例えば一番知りたいことはこの量子ビットが0の状態か1の状態かどっちですか 損失も返事したいです。じゃあ、例えばこれが機械になるんですけれども、インプットとしては何か知らないキューベットの状態を入れるんですが、この装置に入れて、出てくる結果が、プラス1かマイナス1が出てきます。そのプラス1かマイナス1だったら、まあ、この場合だったら、 その最初のインプットの ψ のステートが α×0 の状態、プラス β×1 の状態だったら、そのプラス1出てくる確率が絶対 α の事情。と、マイナス1になる出てくる確率が絶対 β の事情。そうすると、これが、クワントムメジュメントの基礎なんですね。 これは、まあ、この場合だったら、パーリーの字軸 で, で測定するんですけれども、これが、さっきのブロック球のところには、これが、ブロック球の一番上か一番下にすることなんですね。これ、まあ、これは、コンピューテーショナルベースと言いますけれども、それが、計算規定ですね。まあ、もう一つの測定の仕方があるんですけれども、 この状況は0状態が0ですか、1ですかじゃなくて、この状態 が, がプラスですか、マイナスですかとの質問も、とは可能でしょう。すると、まあ、0が、まあ、線形代数を使うと、0イコールプラス、プラス、マイナスとのも、それも表示できますし、1イコール マイナス、マイナスプラスの状 態, 状態なんですが、これが、まあ、そのマイナスの状態、このマイナス だ, だったら、マイナスの状態には、イソをつけるんでしょう。そうすると、まあ、この状態を入れると、とまあ、ψ イ, イ, イクルアルファプラスベータ、ワールルルートにかけるプラス、プラスアルファマイナスベータ、ワールルルートに かけるマイナスですね。そうす る, すると、そうすると、プラス1の出てくる確率が、アルファプラスベータの絶対値と、それの二乗割る2。マイナス1出てくる確率が、まあ、アルファマイナスベータの絶対の二乗割る2。そうすると、とこれが、 プラスに な, なってくるが確率 と, とマイナスに出てくる確率は、それ も, もう表示できます。これはパウリー X ベース。先のブロック Q のところには、プラス が, が X 軸のと、まあ、ブロック Q の赤道のところには、X 軸の一番手前のところ と, と、マイナスが一番後ろでしょう。そうすると、とこれ が, が、その状況、その状態です。と、との、表示できます。 さて、これは規定と言っているんですけれども、0、1の規定、あるいはプラスマイナスの規定 と, と言いますでしょう。線形代数の授業で学んだと思うんですけれども、ベーシスセット。このベーシスセットというのは、それが、まあ、規定セットなんですが、それがベクトル、何でものベクトルを表示できるベクトルのセット と, と, と言えるんですね。これがまあ、二次元の紙だったら、 X 軸、X 軸プラス Y 軸でだったらそれが何でもの、のその紙の上のところには何でもが定義できるでしょう。まあ、この場合だったら、Psi の状態を表示してるんですけれども、これは Pauli ベース、Pauli Z ベースでがその0の状態プラスと1の状態。 この二つは、まあ、一つのキュービットで二次元のシステムなんですけれども、その0と1が、が、その規定セットになる。0ロイコールその 1,0 の、0の、のベクトルと、と1が0、1が 0,1 のベクトル。で、ψ イイルアルファゼ α0 ラスベー β1。これが、まあ、何でもの、の可能な一つのキュービットの状態を表示できるセットには、このセット0と1、 は十分ですそうすると、これがコプリートなベースセット で, ですね。もう一つの書き方があるんですけれども、Z ベースじゃなくて Y ベースにも使え使えますし、そうすると、そのベースセットが I の状態とマイナス I の状態。それがまあ Y 軸、<笑>ブロック Q の Y 軸の右と左のところです。そうすると、まあそれがアルファとベータはこの関係。 ですねこのようなと表示しているところ。じゃあ、X のベースも Y のベースも Z のベース で, で, で, で書くことは可能なんですけれども、まあ、コンピュータションのベース と, としては、計算規定にはそれが一番使われているベースです。次の概念に行きましょう。inner product、内積です。今までは、 ケット使ってたんですが、これが Psi ケット、この Angle Bracket の中に書いてあるんですね。それと同様に Bra もあるんですが、それが逆の方には書くんですが、この Angle Bracket は, は左側にあるんで、Bra の Psi と Ket の Psi があるんですが、一緒にすると Bra, Ket, Bracket になるんでしょう。これが Dirac のノテーションです。例えばこれが、 ψ サイ の, のブラにすると、プサイ の, のとダーガーもつけるんでしょう。このダーガーをつけるとと、まあ、縦のアルファ、ベータのベクトルと、このダーガーの記号をつけると、イクル、横のベクトルの強約ですね。そうすると、アルファ、ベータがアルファスター、ベータスターの横 の, の, のベクトルになります。 すると、内積もできるんでしょう。今までは、まあ、その一つのキューベットが、が、ψ イクイルアルファ0プラスベータ1と言ってるんですが、もう一つの状態を見てみましょう。そのもう一つの状態が、まあ、ファイイクルガマ0プラスデルタ1に表示すると、その内積がこういうふうに書きます。ファイ、のの内積が、まあ、この記号で書いていくと、と、 横のベクトルのガマスター、デルタスターと縦のベクトルアルファ、ベータ、イコールアルファ、ガマスター、プラスベータ、デルタスター。これが内積の定義です。これが、この状態が正規化にされている場合には、ψ の自分の内積、 ψ と ψ の内積、ψ の b とプと ψ のケットにすると、それが α の絶対値の事情プラス β の絶対値事情イコール1にすると、から、これは正規化の状況です。これがもう一つの概念にすると、と、オルトゴノル だ, だったらこれが直行 と, いう と, と, と言いますが、その直行の状態 だ, だったら、 この ψ ととァイの内積イコールゼロこれが定義とします。じゃあ、続きで、確率の、確率的な測定することが、この ψ イコールアルファゼロプラスベーま1これが別 の, の規定で測定すると、まあ、 b0 b1、b1 の規定によると例に、例にすると、プラス1とマイナス1が、ががそれはまだ結果とかは、プラス1とマイナス1が出てくるんですが、このプラス1の確率が、がまあその、b0 と ψ の内積の絶対値の事情と、そのマイナス1 の, の出てくる確率が、が B1 と ψ の内積の絶対値の事情です。例えば、これが、いつもの使っている Z 軸が、これがまあ 計, 算計算規定なんですけれども、プラス1の出てくる確率は、0のベクトル と, と ψ のベクトルの内積で、これが計算する と, と、 アルファの絶対値の事情に出てくる。マイナス1 の, の, の確率が、がまあ、それが1 の, のベクトルなんですけれども、1のベクトルだと、ψ の内積の絶対値の事情です。これも β の絶対値の事情です。これが、まあ、計算ベクトル で, で, で, でと測定してこれ、それの結果が出てきます。もう一つの例にすると、 さっきの使ってた y の, の規定なんですが、この y の規定にすると、まあ、i と -i。これも同じう に, に, には計算する と, と、i と ψ の内積を使って、その絶対値を取って、その次乗 に, にすると、出てくるが、α-i-β、えっと、絶対値の次乗割る2。と、まあ、同様に、-1 は, は こ, この表示 で, で出てきます。